皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月22日、明日はいよいよ秋祭りです。バージョン6の情報コーナーが楽しみで仕方ありません。あとは、第2部の周囲端のコーナーですね。今回は、どんな驚きのネタが飛び出すのでしょうか。現地の会場に行かれる方は、頑張ってください。私は今回も、おうちで配信を見て応援します。 それでも、配信は10時半から始まるので、朝起きられるかどうかが一番心配です。まだ終わっていない習慣があるので、配信を見ながら終わらせようと思います。大富豪の中断チャレンジも、配信を見ながらやれればいいなと思っていますが、それは結構難しいかもしれません。もしくは、ルーレットの回数稼ぎをやっているかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。